はい、前回は生命線の年齢を測る技法をお話ししました今回は長寿とですね、透析の関係をお話ししたいです生生命線が強く長長いときですけど現代は飽食の時代ですので体に気を配る食生活を送っていれば生命線が長い短いに関係なくですよ長寿に関しては何ら問題はなくなってきていますね 昔と違い、食べ過ぎることによって、寿命が短くなっている時代ですね。長寿のお年寄り、高い確率で生命線が親指まで伸びているのは、一般的にも確認されていますね。しかし、長寿の方に共通する性格ですけど、健康体で生きてきた分ですよ。若い頃から病気で苦しんでいる人たちの感情を心の底から、 自分のこととして共感、理解することができていないですね。到底無理のようですね。表面では分かっているように見えるんですけどね。だからでしょうかね。自分のことに関しては人に甘えてはいけない。助けを求めてはいけない。自分のことは自分でできる。わかるのは自分だけと頑固に甘えを許さない性格の方がほとんどですね。福祉的見地から見ると残念な性格です。 短い方ですけど長い線の方たちのようにこの消えている線以降の生活は体力的に無理がきかなくなります気持ちは元気でも体は思うようにいかなくなりますねだからできないことがあれば無理せずに人に任せることでしょうねこの線以降は人の助けがどうしても必要となりますので周りに気を配る配慮を見せなければいけなくなりますね 甘え上手になれば長く楽しい人生を送れるはずですよ。長い短い関係ないですね、もう。生命補助線とです、ね、透析の関係のお話もしたいと思います。この生命線に沿うように刻まれている生命補助線を持つ方がいますね、長寿の方には。この方は特に頑丈な体質を持っていてですよ。一般の方たちより無理がきく体力を持っています。 ですから知らず知らずにですよ体を酷使して我慢してしまうんですね水分摂取不足で健康被害を起こしてしまうんですねだから腎臓透析へとつながる方が多いように見えますあの透析患者さんですねほとんどの人この補助線が変化して大きな丸線になっていますね丸線が刻まれると 今までの勢いのあった性格が一変して周りに依存してばかりの弱々しい性格に変わっていく人がほとんどです生命線のこのキレですけどキレがある方には不思議な予知能力が発生することがありまして特にキレのある年齢にこの能力が強くなるようですね自分の家族親族の危険を予知して回避させたという不思議なった意見話よく聞かれるんですよ でも自分のことに関しては予知できないようですけど面白い話です昔は生命補助線は重宝される線でした現代では腎臓疾患に至る性格をあなたが持っていることを教える重要な線です持っている方は自分は大丈夫とうぬぼれないようにそして線がつながらないように水分の取り方に注意してくださいね臓器それぞれの動きはしっかりと稼働しているようでも 必ずどこかにずれがあり誰しも多少の死傷は起きているものですそのずれと狂いはあなたの手相に多大な影響を与えています手相の形態はあなたの性格として表に現れます体と心はつながっているのは明白であり内臓つまり手相の形が変わらない限り人の性格は簡単に変わることはできません運命線はそう簡単に変わる線ではありませんが あなたのちょっとした生活習慣の変化で、良い手相変化と変わるのは事実です。次回は感情線から読み取る病気疾患のお話をしたいと思います。